女てんちゃんなんちゃんこんばんはーババー先日トライセールの事務所の先輩スフィアの皆さんに胸キュンセリフしりとりに挑戦してほしいというリクエストを送らせていただいたのですが、うんうん、想像していた通り愉快な先輩方はギャグ路線へ走ってしまいました<笑>ゲームを終えたスフィアさんが<笑>トライセールちゃんにも送ってみてほしいとコメントしてくださったのでほうほうぜひ皆さんにもチャレンジしていただきたくメールしましたールールはしりとりと同じ要領で、うん、次の人の目を見ながらキュンとするセリフを言うだけ 最後に「ん」がついてしまったりどちらかが照れてしまったら負けです、うんえー、照れたら負けな ん, だ、はい、なんだちなみにスフィアさんは決着がつかずでしたということですねお誰も照れないあ 照, れどう照れてないってことですよね照れるっていう以前のあれだったじゃ、ね、あ以前の問題だったじゃギャグ路線走ってしまったあそかそかそかそかそうだからもぎもぎさんが提示したルールからされてしまった別のゲームにじゃあやってみ る, やってみるか 順番順番このままでいいですよこのままなんちゃんがソラに、えー、胸キュンゼリフ言うソラがモチョに胸キュンゼリフ言う、うん、モチョがなんちゃんに胸キュンゼリフ言うなんちゃんは私の胸キュンゼリフいらないってことですねわかりましたじゃあじゃんけんしましょう<笑>、はい、<笑> な, んちゃんなんちゃんあのとんでもないあのとんでもないあの、<笑><笑><笑>違 う, <笑> 違, う<笑>違うよじゃあ誰から言うか、ね、違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違まりで違う違、ん、うう え、でもさ、時計回りだったら私、私絶対なんちゃんに言うことになっ<笑><何で><笑>ちゃう。なんでなんちゃん嫌な言いたくないみたいな<笑>。どうしようか<笑>。<笑>じゃあ勝った人からね、順番にしてみるあ。あ、そうだね。順番から考えようか。じゃ あ, 最後あ、じゃんけん。じゃんけん。あいこでしょあ。あ、あ、あ、負けた。最初の部分。テンさん勝ち。じゃあ、テンマン持ち。そうだね天。<笑> すごいセリフお見舞いしてやるからな<笑>マジで<笑><笑>そうねじゃあとりあえずあのらちゃんからやってみよう寅ちゃんから最初の言葉何から始めるああ私あ スタートはい。はい、ルからなんだよねままさかル…ル…ルルとトトラセリするいいっ ルンバみ、ね<笑>ね、だよはいで、はい、じゃあいきます。はい<笑> すごい何からにらんでるし。<笑> どううしよかかななええー、と ね,、えー、っとねー<笑>ンさんんの胸がわい手手相相が可愛いい<笑>ねえねえどうこうこととちゃんんの可愛いところっ<笑>し緒にいてほしいな。<笑>それそれは<笑>ね まム、あ、チ、まあね、一緒にいてほしいなぁム一緒にいてほしいなーなぁねえキュンとなん、ね、キュンとしてよ<笑><笑>うるされるんだよ<笑><笑>すごいうるさいじゃん<笑>えーなんだろうなぁ胸キュンでななだよなぁ、まあね、うーんあ、じゃあはいはい名前で呼んで<笑><笑>面白呼ぶ。 で で, でまだ時間はある<笑>まだ時間はあるぞ出な で, <笑><笑> で, で, <笑> で, で<笑>キュンとさせてよ<笑>だったら悲し い, い私はじゃあ行きますはいえー、っと<笑>電源突起線乗ろう<笑>どうしてどうしてどうしてどうしてか な, <笑>な出ないよだってデートデートでいいじゃん。<笑><あ><笑> いや私もそうだあっだだの抱きつけてごめんって思ってデートがあるから。なるほど ね, ね。デートいいわ。ーロロだね。ロロ ロ, ロ人形にしてほしいな。<笑>